桜切り紙の貼り絵で大壁面を飾りましょう桜切り紙をたくさん作る方法は大量生産の動画をご覧ください桜切り紙を大きな紙の上に広げますここでは縦9 0ンチ横1 6 0ンチの紙を使っています全体の配置を考えながら桜の花が 綺麗に見えるように並べていきます並べ方の決まりは特にありません周りだけ並べたり、斜めに並べたりグラデーションになるように並べたりするのも綺麗ですたくさんの桜切り紙を一度に貼るにはスプレーボトルを使います水を入れたスプレーボトルに液体のりを少し入れ、よく振って使いましょう 桜切り紙の上にこぼしてしまうと大変です拭き取るときに桜まで取れてしまうので気をつけてください最初は上の方から全体が湿るように吹き付けていきます桜切り紙が湿って落ち着いてきたらスプレーを近づけてしっかりとのり付けします 吹き付け終わったら乾かします。急ぐ時にはドライヤーを使ってください。しっかりと貼れていないところは、剥がれて飛んでいってしまいます。剥がれかけているところや、後から付け足したいところは、水溶きのりを筆につけて貼り付けていきます。お花紙は、よれたり破れたりしやすいので、内側から外側に向かって優しく貼り付けていきましょう。 完全に乾くと、ぴったりと台紙にくっつきます。この上に、桜桜らの菓子を貼ってみました。飾り付けには、本物の巾着袋や舞踊着を使い、華やかさを加えました。こちらは、お祝いのメッセージの台紙として使っています。お花紙の大きな花や紙テープを添えると、一層華やかです。 台紙だけならくるくると丸めてしまっておき何年も繰り返して使えます。毎年上に貼るものを変えて春の壁面を華やかに飾りましょう。